おはようございま す, おはようございます久しぶりに<笑>お久しぶりのさん、はい、生きてるよっていうことをごめんしない<笑>今日はあの新箔 の, あの古葉ですねちょうどこの時期、えー、こういう黄色いあの葉っぱとかいっぱい出てくるんで我々ね、えー、これも戸屋の一種だと思うんですけど夏場7月8月になってくるとあの自ら自分の葉っぱを落としてまあおそらく、まあ、風通しだとか日当たりよくするっていうのを自ら落とすのかなと。 うん、いう気がします。非常に暑いんでね特にこう長寿梅なんかが色が黄色くなってくるてと思うんですけどこういうのはもうこうやって簡単に落ちちゃうですね、えー、ですから艶に入ると葉っぱを落とすで、うん、長寿梅はまたちょっと目的が違って艶が入る少し前にもう今の時期にですね葉っぱ残ってるうちにこう葉っぱを買っちゃってそうすると、うん、ま あ, あの本来ついてる時期に切るから あえて新芽が出るっていうのはあるんですけどいつもそういう「とや」っていうのがあるよということですね。と、う、や、んうん、っていうのは「と、え、や、ー」トヤに入る「とや」に入る時期、えー、時期ですね。えー、時, 時期となんだ生理現象みたいなものですよね、うんうん。今言った古葉を取るということとあとはせっかく時期なんで葉っぱの下の方に出てるやつとかですね、はい、あとひもっぱ鯉のひもっぱですね、うんうん、のを取ってきます。で心拍は、まあ、ちょうどこの時期一番、はい いい時期でまあ、毎週今私家の方でやってるんですけど、はい、一番大事なのがこの先端にあるこれんす の, 黄緑色の、えー、これが大事なんでよく勘違いしてこういうのをちょっと飛び出してるっていうんで 1mm2mm をこう細かく潰しているんですけど、はい、それやると先端が茶色くなっちゃう、はい、これよくねやるんですよ心拍やってる人 は,、はいはいはい 何 こ, こうちょっと出てるやつをね詰めばいいって詰んじゃってるとセンターがみんな茶色くなっちゃって、はい、目が止まっちゃうということがあるんでこういうちょこちょこちょこっとこう集まったとこですねこういうやつを成長させていくっていうのがまあ心拍の作り方なんで、はいまあ、上からゴみに落ちてきますんで取ってきますと例えばこういうやつこういうやつですね色の変わったやつこういうのを取っていくと、ねあのー、心拍でも目摘みってするじゃないですかああそうですねあれ やったら い, けな い, あいやいやいいんで す, いいんです例えばこういうっとこう伸びたような芽、はいはい、これが取っちゃってもいいですねなるほど、えー、輪郭から大きく飛び出すような芽は摘んじゃって構わないんですけど、うんうんうん、こういうちょっと伸びたやつを全部きれいに取ろうとすると茶色くなるとあ、まあ、見栄えはいいんですけど一時的にはそこが芽が止まっちゃうとなるほど、えー、であとこういう元の方ですねこれがいわゆるひ、まあ、ひもももっっぱぱでもありますよねひもっぱこれが先端のちょこちょこってしたのはないですよね、うんうんうん、こういうのはあってもしょうがないんで黄色いもの もしくは茶色あの緑色でもこういうひもっぱは取っちゃってもいいですね例えばこういうのこういうもそうですよね緑色ですけど、はい、もう先端が大事なんで元の方は取っちゃってもいいよと、まあ、何でしろどんどんどんどん黄色いやつは目安に取ってってあとは ひ, ひもっぱも取ってっちゃうとあと下に出た枝ですね、うん、一回ちょっと先に下に出る前にこういう古いやつを全部取っちゃうと、はいはい、いうことでダーッとやっていきたいと思いますと、はい、こういう一つ塊ができるわけですよね はいはい、こういうのをたくさん作っていくとだこれも少し長いんでこういうのも取っていっちゃってなるほど、はい、これもそうですねこれも、えー、こういうのも、まあ、下から出てるしちょこちょこっと重なったのここに3つありますけど、まあ、全体として取っちゃおうかなとこういうのもそうですねこ う, いうこういうやつですね、うんうんうんはい、こういうのいっぱい作っていくってことですねこれ大きい木だったらすごい大変なそうああ大変ですねこれね、はい、これはほっといても自然に落ちる 多分ねねしばらく残ってます、ねあえー、あのやがて落ちるとは思うんですけどというかねパラパラってやるとこう落ちるようになると思うんで、はいはい、落ちるとは思うんですけど先ほど言ったように強制的に自然に落ちるのを待ってもいいんですけど、うんはい、あえて強制的に取ることによって。 ここういういととろをもっと元気つけけさせるわけですね自然といらないから取るよっていうのはそれはそれでいいんですけど、はい、あるところを取ってここに集中させてあげると力をなるほどだからあえて取った方がこっっちののの成長の充実っていいいうのは早いと思いますここに2つあってここに成長面の塊がありますからこういうのを取って取ってでこれ下から出てるやつも取ってもういいかな下から出てるんでねそうなるほどちょっとだいぶすっきりしてきましたよね。うんうん あの心拍も気持ちいいと思いますね、なるほど夏場ね、やっぱり暑い、こ、ねえー、これもそうですね、こういうのとかこういうのとかこういうのとか。こういうのとかう ここここれをををやると要はあれですか、ね、ここに力が入っっててうんうん、ういうういうものの玉をた玉をたくさん作っていきたいんですね山木なんかだとねどうしてもこうひもっぱがやっぱり多いん で, で、ね、なかなかええー、玉っていうか棚っていうか組むの大変なんですけどそうなんですどうしてもねめ摘みっていうとこう先端を摘むイメージがみんなあって、うんうん、それやってると皆さん一時葉っぱの先端が茶色くなっちゃったっていうことを経験すると思うんですけど、うんうん、そういう時 期, が時期というかねそういうことがよくあるんですね。 夏に向かってね涼しい気持ちいいって言ってますよ、うん、きっと痛い痛いとは言ってないと思うんだよ、ね。<笑>だトヤってすごいですよね。自ら葉を落とすってすごい な, なと思って。うねうん、どうの木もあるんですか。いやある木とない木ありますよね。あえー、だから一番気をつけなきゃいけないのがまああのツイッターでも書いたことあったんですけど、はい、トヤに入って葉っぱを落としたってあ枯れちゃったって言って<笑>そういう勘違いする人がいて。<笑> 枯れるときっていうのはね、あ, あのこれなんか危ないんですよ。はい、枯れて枝に残ってる場合は枝が枯れる可能性あります。まあ長寿梅はそんなでもないかもしれないですけど、増気なんかで、あのふにゃふにゃふにゃっとなって枯れて枝にくっついたままだと、その枝もしくはその木は枯れます。なるほど。えー、伝染しちゃうと。あもういやもう枯れてるってことですね。あそうなんです。えー、でえー、っと葉っぱを落としてる場合は枯れてないんで、間違えて捨てないように。あ えー、あ枯れちゃったっつってダメだって葉っぱ落ちちゃったからそれで捨てちゃうと「いやいやいやそれはとやだよ」ってへえー、勘違いしてねそういうこともあるんですか、ね、ありますね心拍の長寿結構ねありますよこの間ねツイッターでやっぱり梅普通の梅もなったっていう人が いいるらしいんですけど 梅, 梅。ただちょっとね私は自分で梅の問屋を経験してないんでわかんないんですけどもしかしたらもちろん種類はあると思うんですけど木によって葉が込みすぎてた時にですね、うんうん、あの葉を落とそうっていう木はあると思いますね。普段は落ととさないいけどとかね。ね。ね。奥が深でですす、ね、そうだけどすごいと思います木が自ら葉を落とすって。えー こういうのはね本当は取りたくないんですけど取っても取らなくてもいいです鑑賞状を取るっていうだけで多分ここは今取ったようなやつとこは茶 色, 茶色くなっちゃいますねあの枝の先端枯れたやつですよねだから成 長, が成長点がないから伸びないんですよねこういうのはやっぱり軸を切ったから茶色くなってるところですよねだからこういうのもう出ないですよねここから先はねだからまあどっちでもいいんですけど��賞状を取っとくっていうぐらいでこんな感じではい、はい、取りましたであとは下に垂れてるやつですよね こういうやつを取ってきますこれも伸びてきたからってことですまあそうですねあとね、こういうのはまあ弱ってるっていう一つでもありますしはもし必要な枝で下向いてるやつは、うん、針金かけて少し上に向けてあげるとまあ使えるし元気も出ますよね、うん、下向いてるとね、やっぱり弱っちゃうんで、はい、針金かけて上向けてあげて元気つけるっていうやり方する人もいますねとりあえずわかりやすいところをタッタタッタ切ってっちゃいますね、はい、こういうのもいいですよねこんなのなんて明らかでこの二股あるのに、うん、さらにこの ところから出てますよね。うん、これこれですね。は い,、はいはい、ういうどんどん切っていっちゃいましょう。まあゾキは特によく言うんですけど、まあこれは心拍ですけど、うん、失敗はないんでもう切ってって、うん、あって言っても、うん、どうにかなりますから恐れずに。恐れずにってことですよね。うん、ここらへんなんか難しいんですけど本来 こ, ここに一二三だったら真ん中取りたいんですね。はい。えー、で真ん中取ってこれをぐッと上げてあげてもいいんですけど。 とりあえずここに二つあるんで、うんうん、これも下取っちゃいますねなるほど。はい、こういうのもそうですね。はい。まあ今ハサミで切ってるんでこういう作り方するんですけど、下に出てても例えば針金でねじって、うんうん、こういうふうに横に持ってくることもできます、はい。はい。一応それだけは頭入れといてもいいと思います。枝数が少ない時は、えー、そうですね。生した方がいい場合、えー。そうですね。ありますね。この枝ですね。うんうん、はい。 こ, こっちとこっちにあるってここに細いのあっても使えないんで、はい、こことこね二つありますもんねっていうことでこういうのは切っちゃいますね、うんうん、こういうのはもうタッタカタッタカ取っていっちゃうんで切ったら曲げれば使えるとかねそれ考えてるとまた時間がかかるんで後、はい、ろ下んでたやつは取っちゃうとうんそれ早いですね確かにプロの人は効率重視、ね、効率重視ですよね俺プロじゃないんで時間をたっぷりかけていいんですけどこうんうんうん、いうのも 分かりますよね下を取ってこ う, こういうふうに作ってあげる箱も、うんうん、こ う, こう隙間がねこうできるように下の方を取ってあげて、はい、でも初心者の人は黄色いところを取るのと、えー、下向きの葉を、まあ、切る、うん、そうですね多分まあ簡単な話だと思うんですよねそ う, す、うん、そういう覚え方をすれば最初から出てるやつを取っていけば、うんうん、全体にこう上に上に玉 に, な玉になってくん で,、うん、なるほどで下の葉っぱを取っただけですからね、うんうん、なんとなく針金かけてないのに。 がっここまで仕上がっちゃうっていうまあちょっとまだこういう 上, で上がね多いんでもうちょっと取ってもいいんですけど、うん、古葉取ったそかし下の枝を取ったでまあここまで幹、ね、も全部見えてこれがすっきり見えますよね。と、うんね、かつかなくてもハサミと。ま あ, あの 下, 下枝を取るだけでできちゃうだからプロの方なんかそれでちゃちゃちゃちゃっと棚行って、うん、ちゃちゃちゃちょっとこうやれば。 それでできちゃうっていう作り方ですよね。いいですかね。<笑>感じではい。で、とやっと。とやって何ってこと。この時期の作業ですよね。作業はい。ちなみに長寿梅 は,、ね、は葉を取っていくだけでいい。え、そうですね。あの、これで、これで、こう取るのもあるんですけど。あの、切っていった方が芽が作りやすいですね。あ、そうなん吹きやすい。だ先ほど言った。元気な葉をあえて切ることによって、こういうところから吹かせると。えー、とやは自然に葉っぱ落ちてるんでもう枯れて落ちてるんで、はい、これはあんまり。 あの 目, 目数を増やすことにはならない。なるほど。だからあえて元気なところを切ってあげて、この先端もしくはこのもっと太転がらですね、出してあげるって。はぎりってことなんですね。そうですね。はぎり、はがり。はがりとかなのかな。うん。っていうことにもなると。そうですね。わかりました。はい。はい。で あ, ありがとうございます。すはい、はい、ありがとうございました。 これはねあの、実はオークションで買った心拍なんですけどちょっと値段はいくらかなかなか言えないんですけど山木っぽいなと思って買ったんですけどね定かではないんですけど、まあま、前もね一回紹介したんですけどこういう板がねここですよね、えー、この辺の板がここでぐるっとってまた帰ってくるんですねでもう一個はこのね枝にもシャリというか枝にもシャリが入ってて。 まあ面白いなと。オークションで買うときどういうところ見てるんですか。だいたいね、もう瞬間ですね、みたい。パッと見て、欲しい木そうでない木ってもうだいたい一瞬でパッと見て、うんうん、であとは値段は後からですけど、ただねオークションはね最近高い。高いですよね。高い。もう見てるけど。高いですよ。あの木もそうだし、鉢も。うん。 蜂は昔随分、ね、安く買えたんだけど今趣味化がすごく増えて、うん、ね鉢詳しい人も多いですけどねあの結構皆さん見てて値段がべらぼうの値段になっちゃって。そうですよね、うん 勉強のために見て、いろいろ保存、保存したりとかね、してるんですけど、最近は買うこと少ないですね。うんうん、ここもオークション全然使わなくなっちゃいました、ね。ここ数年、特に値段が。ー私は美工さんっているんですけどね、はい、あのまあなくなった方なんですけど、こ, この方も最近値段が上がってて。うん、あのこれはの、楽観のない美工さんのも、もうまあ、かあの作りが美工さんだったんです、わかるんですけど。十、はい、円で出てて。十円。ええ。で。 まあ、そこからスタートなんでね、はいはい、いいんですけど誰も入札しないでそのまま落札しちゃった時があって2鉢10円で、えー、送料いくらかんのっていう話ですけど、ね、<笑>ただその後いろいろ水とか送ってきて水<笑>なんかちょっと怪しい怪しいあれだったんですそれをきっかけに。 なんか別のものを売りたかったみたいで、営業が始まったって、営<笑>まった。そういうこともあったんで、まあご注意をってことですね<笑>、えー。そんなことあるんだ。あったですね。だってもう15年とかね。あ、そんなに昔の。その前の話ですよね。まあ稀ですけどね。あのたまに樹脂が違ってたりとかね。ああ。赤松で買ったのに黒松だったとか。比較的今はね、評価があるからあまり変な。 のはないですよね、うん。オークションでもね、いいお店とかん、ねうんうん。そうそうそう、でいろんな、あの八なんかもね、いろんな紹介してもらって。はい、あの勉強になりますよね。うん、勉強するのはいいと思いますよね。いくら、あのこの八がどういう楽観で、相場がいくらでとかって。そうですね。ねでも作る手が多すぎて。まあ、そうですね。わかんない人も多いですね。<笑>かなり大変ですよね。大変ですね。その人はいつ。 もう生きてるのか今ええー、わかんないですし ね, ね、えー、なかなかそれこそ私なんか昔区の方の陶芸教室みたいなのがあって、はい、親子教室みたいので作って自分でこう鉄とかね楽観書いたけど今もう世の中どこ行ったかわかんないですけどねすごい価値がついてるから誰<笑>だこれみたいな<笑>なってると思うんですけどそういう人いっぱいいるはずですよね人の数だけねあるでしょう ね, ね陶芸教室もね大体皆さん作るのはあのお茶碗とかね 私鉢つけたかったんで穴開けたらね先生に怒られてね「<笑>何やってんのつやってでも鉢はあれですねやっぱり作る努力考えたら安いですよねと何日もかけて特にあの絵描いたやつなんてねその人の日当考えたら大変ですよ ね,、まあ、すよね1万円以内なんていうのは普通考えられないんですよね日当、ね、考えたら。 週に1個とか、えーねそうですね、2個とか そ,、ね、そんなレベルなのに、うん、数千円とかですねっ賢、ね、さんも欲しいんですけどさん<笑>ねまだ値段がどんどん上がっていくでしょうからね、うん、藤掛雄山さんっていう人がいて、はい、一緒に見に行ってまあ注文したことあるんですけど2鉢ぐらいその制作現場行ったら大変だなと思いましたね 鉢の形を作って絵を描くのもものすごい時間かかって細いね筆の先端で描くんですけど夜中までね仕事してっていうかまあ夜仕事してるんであの方はですけどそういうの見るとあ安いなと思いますよね何万円とか言われたって盆栽もねですよね何十年経って1万円っていうとちょっとねあそこそこの値段って感じするけど。 ニッですからねこの間見てきたミニ盆栽もあれを作るのにこんだけの労力かかってるんだ、うん、あ、はいはいはい、あ、そうですね生産者の方は大変ですよね。